よし通電したぞ。おぶせが倒れる前に開けなきゃ。やられちゃった。どっちのゲート開けてるかバレたくないから一旦隠れよう。あれこっちまで連れてくるのクラウンが離れたら、救助かゲートか。 なにバレてないバレてない。なんでバレてるの救助がりいけよー。